2月3日、自身のインスタグラムにこう綴ったのは、女優の土屋多宝、28、だ。彼女はジャネレーションズへのボーカル片寄せ良太、28、との結婚と妊娠を1月1日に発表したばかり。晩夏から秋にかけて出産予定だという土屋さんですが仕事が複数決まっています。よ。2月11日には、 土屋さんが監督を務めたショートフィルム、プレリュードからプレリュードからがアオーダー放送されます。また6月に夏木マリさん70演出の舞台への出演が発表されています。同作は高度な心配表現が必要で、運動神経抜群な土屋さんの出演を夏木さんが熱望して実現しました。さらにドラマにも出演するようです。 出産間近まで仕事をするのは土屋さん本人の希望だと聞いています。芸能関係者。臨月近くまで仕事に邁進する意向だという土屋。一体何が彼女を借り立てるのだろうか。以前土屋さんはインタビューで7年くらいオーディションを受けては落ち続けた時期があり女優を辞めようか悩んだと語っていました。 この経験から自分が獲得した一つ一つの仕事を大切にすると決めているそうです。そんな土屋さんは昨年9月から劇場版危ない刑事の撮影に入っていましたが土屋さんの急な妊娠や大寒波などが影響してロケが延期に今年の10月に再開することになりましたが迷惑をかけてしまったと感じているみたいですよ。映画関係者。 そんな土屋を最も心配しているのは夫の片寄せだ。片寄せさんは出産ギリギリまで仕事を続けようとする土屋さんを心配しているそうです。夏木さんの舞台はやはり身体的に負担がかかるものになりますしね。何よりも土屋さんの体とお腹にいるお子さんを最優先にすることを望み意見の対立があったと言います。前で芸能関係者。 土屋夫妻の初めての夫婦喧嘩。その行方は、語り合うことが重要と常々言っている片寄さんは土屋さんときちんと話し合ったと言います。そして土屋さんの気持ちを理解し、体に無理のない範囲で働けるようにサポートすることになったそうですよ。前で芸能関係者。 22年12月18日配信のマイナビニュースのインタビューで60代、70代になった時にあの必死さは必要だったかもなと思えるようになったらいいなと思って今は必死にや。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。